それでは引き続きまして一般道でのインンプレッションをしていいいきたいと思います、まあ、今までは高速道路でこの車のいいところが目立ちましたけれど一般道で乗った時にモデューロ X の良さというのを感じ取ることができるのかどうかということが非常に気になるところかと思いますのでそこをお伝えしていきたいと思います。 一般道なんですが高速道路でもお話をしたんですけれど足のの硬さとといいうのを少し気になるかと思います歴代のモデュール X の中でも2番目に硬い足回りになっているというお話をしたんですけどやっぱそういうのもあってこういったマンホールであるとかこういった。 舗装 路, であるとか路面のアンジュレーションであるとかこういったところからの入力というのは結構入ってくるでホイールの合成テストをしていてホイールもしっかりといなすような設計にはなっているということなんですけどそもそもダンパー自体がそれなりに引き締まったダンパーになっているということもあって。 少しし硬さといいうのは感じるかもしれない僕はもう全然これでウェルカムなんですけれど全く走りに興味がない人からすると少し足の硬さというものは感じるかもしれないですただ全く振動が残らないのでしっとりとした乗り味硬さの中にもしっとりとした乗り味というものがあるということも同時にお伝えできるところかなと思います 一発でポンとこう収まってくれる感じ全くこう振動が残らないということです余計な振幅が全く残ってこないということですあともう一つはこういったヘアピンク感一般道でももちろんあったりしますし今はちょっと時間ないんですけれどワインディングで走らせるとものすごく楽しいコーナンニングができる走りができる車なんじゃないかなと思うわけなんですけど車の軽さがありますので非常に 回答性がものすごく高い今までの FF の車とはもう全く違っていてノーズの重さみたいなものも全くないですし人間がこうセンター車のセンターにいるかのような感じでスッスッスッスッとこう車が向きを変えてくれるそういったところもこういった一般道で走らせてモデュロ X の車に乗ってるんだという実感がしっかりと得られるようになってるのではないかなと。 思いますやはりこう一般の走ってると、まあ、モデュロ X ではない、まあ、標準さでもそうなんですけれどやっぱこの EH-EV がかなりね光ってきますで今 EV でも走ってるわけなんですけど EV で走ってる頻度というものがものすごく多い軽負荷で走らせることの方がほぼほぼほとんどだと思いますんで EV で走ってる時間というのはかなり長くなってきてるわけなんですけどもう音も全くしない。 少しこうタイヤのね回転し回転する音がするぐらいですしでこの滑らかなフィーリングタイヤの滑らかな回転バランス、まあ、こういったところですそこがもう車に乗っててストレスを感じない一般道に一般道で車を走らせていて も, もストレスを感じないでこう止まっても非常に静かであると いうことですもうそこがこのモジュール X の車としっかりとマッチしているなっていうこともやっぱりモデュール X の車に乗ってるからこそ実感できる部分なのではないかなと思います最後に私のこのモジュール X 乗せていただいての総評をお伝えしようと思います今まで総評は控えていたんですけれど今回 感じたことがあったのでお伝えするんですが、まあ乗せていただいて正直インプレッション何を喋ろうかということに対しての迷いというのがちょっとありました。正直、私自身も車のいいところいいところをこう探そうということで、ま何回かこう走らせて車のいいところを掴もうとするんですけれど、なかなか車の良さというところが掴めなかったというのも正直あったりしました。で、それは車が ダメとということではなくて直近で f l 1型の 6MT のシビックに乗ったりとかあとは普段ステップワゴンのハイブリッドに乗ってたりするんですけれど、まあ、特にステップワゴンのハイブリッドはもう4年ぐらい前の車になるので、まあ、少し古めの車ではあったりはするんですけれどシビックなんかは今出てきた最新の車だったりするわけです。 そういった車と比較をするとあまり大したことないなって正直感じたところではありますそれは何でかっていうと今の出てきたシビックの走行性能というものがつるしの状態でもものすごく高くなってるということが言えるんじゃないかなと正直思いましたでこの車に乗った時に まあ、当然つるしの状態がそんなに出来が良くなければこの車に乗り換えた時にものすごいこの車よく出来てるなって思えるところがいろいろ見つけられたとは思うんですが正直その辺がなくてあ普通だなっていうことをやはり私自身感じてしまったっていうのが<笑>あったりはしましたで、えー、モデュール X でフ ピ, ピットのモデュール X でなおかつ土屋さんが開発 に携わってきて、なおかつエンジニアの方も、アクセスの方も、いろんな技術を踏襲してきて、この車を開発されてきたわけなので、動画を見ると、すごい車なんだなっていうことを、まあ感じるところはもちろんあります。ですけど、実際自分がこうやって、この車を、所有して乗ってみると、 作りのところはもちろんメーカーいろんなことをやっていて私も自動車メーカーで詰めていたことがあったので一つのエンジンを一つのエンジンだけでも開発していくのにものすごい汗と涙と血と労力とはそういった結晶というものがもちろんあるわけなんですけどでも買う側からするとそういうのはどうでもよかったりするわけです 乗ってみてやっぱり非日常乗ってみて良さを感じら れ, 感じられなければその苦労というのはあまり価値があるものではないですしでそういった感覚で乗ってみた時にうんやっぱり普通だなっていうことを正直ね私自身このモジュール X 自身は乗って感じてしまったところだったりしますなので今 新型車で出てきているホンダの車のもともとの吊るしの状態の性能がかなり高くなってきているのでそれを上回るような性能を身にまとってこないとこれからモデュロ X をやるにあたってあまり価値をなさなくなってくる部分というのも正直あるのではないかなということをね少し感じたところです。 一般的に高速道路を、まあ、私もモデューロ X の車乗せていただいた時にいつも言うんですけれどある程度高速領域で走らせないとモデューロ X のいいところっていうのはやっぱり出てこないんですで特にこういった道が混んでいる今254号線走ってるんですけどこういった渋滞するような 交通状況こ う, 渋滞するようなこういった道で走ることの方がほとんどなわけなんですけれどこういった道で走らせてもやっぱりモデル X に乗ってるんだなっていうそういう満足度みたいなものがやっぱ得られないとなかなか車の価値というのは認知されていかないのかなという気が僕の中では正直するところですだから高速道路で ある程度の速度で飛ばしてで実行空力を味わうもちろん味わえるのでそこはモデュロ X の価値のあるところなんですがでもそれを味わえる時というのもつかの間この車に乗ってまあおそらくこの車の乗ってる中で一番長いのは一般道でそういったああいった高速道路で気持ちよく走れる時間というのは もうその全体の 30% もいけばいいんじゃないかなって思うわけなんですけどそういう状態になっちゃうとやっぱり車を所有している満足度というのはちょっと選びにくくなってくるし認知度というのもなかなか浸透していかないっていうのがあるのではないかなということでこういった一般道で走っても モデュロ X ってすげえ車なんだなって思えるような車作りというものをしていただけるとなおいいのかなということを今回私自身感じた次第ですはい私の動画ではホンダ車をメインとした車のレビュ ー, 車のレビューまた用品紹介等も最近しておりますので是非興味のある方はご覧になってみてください また、ご興味のある方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。